演武開演どうも私のずれずれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろししくお願いしますこちらファミリーマートのキャベツメンチカツを食べたいと思いますチーズメンチとかもありましたけどキャベツなんかありそうでなかったですねではいただきます サクサクとした衣のあとかなかんだ瞬間にゆずこしのような風味がら広がってきましたねキャベツといわではキャベツはそこまで感じなかったような気もしますでも肉厚で美味しかったのでこちらも点数とさせていただきますただもうちょっとやっぱりキャベツ感じたかったかなご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエンド編ね